ゆっくりちょっと長後ろ眺めながら、はい、まずはねまずはちょっと言、ね、っ, ったりとねあのラストのチーム倒してちょっとチャンピオンぐらいの勢いでちょっと行こうと思ってるんでああケーキ付けね<笑>ラスト2体だけ倒して終わるっていうそういうのは大得意だよどこやり あとだしっかりペプさんキングバック持ってる。<笑> そたぶんですかあタブ開いて左見るとわかりますよ。えー、あのたまたま分<笑>がいいなにに。見えてるぞ。見えてるぞ。ちょっと見えてるぞ、ね。なんかフレンドさんもなんか真ん中に見てるみたなんですけど。あそうそ、ん、うん何でも。何で分かるんだろうっ て, って。何だろうそう、いつからかわかるようになったの。<笑>なんか言っちゃいけないのかな。 ハワイや。<笑><笑>いいなぜかときましたそうそうそう。あのー、お前これ、とったろとか言えるんで。<笑><笑><笑>アンビルレ <笑>あ、いたジャンでか割人割、はい、中でやの、はい、もう一人いないからどこかサイド気をつけて。はい、はい 来い誰か来い誰か来い誰か来 い, か来いああそう誰 か, 誰か来てくれ誰か来てくれあー88や、ね、あ, な ん, か、うん、あーなんかあります最近ありました最近出きました知らねえ<笑><笑><笑>、ね、アップデート<笑><笑> ちょっと僕、上取ります。左 わかりますわり。<笑>ああいいっすねいいっすねいいっすねああ打たれてる別荷が打たれてるおお、まあ、こっち行きましょうこっち行きましょうはい OKOKOK 別荷で打たれてるからもうこっちにまた別荷い、はいよほりほり打たれる打たれる。 多分これでワンパーぐらいほどびないかなあれ全然肌しかないなリ上がりに入るかいいっす ね, いいですねちょっと僕前出ますねはい OK おっえ ここには一部隊いるとして駅にも一部隊。あいたあここだああ危ない危ないあここにいるライ危じゃ あ, あとここだい危 そっち合流しますわえー、っとジャンパー開きます707070 70ノック人ノックうん手伝いつけてください ノックこにもこに終わりーチャンピオ ン,、えー、チャンピオええ<笑><笑><笑>たたやったー いたりり残り数の自然自然や<笑><笑>いやありがとうございます。<笑>